も込みですさて、本日はこちら、関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思います。えーとですね、今、クラン対戦リーグ、ちょっとね、あの、もう結構前に終わってるのに、今更かよっていう話で、あの、旅行があったんでね、あの、少し、こう、アップが遅くなっちゃったんですけども、あの、のね、えっ、ー、と、進捗、こんな感じです。今ね、クラン対戦リーグ、チャンピオン2にいるんですけども、えーと、今ところ全勝ですね、あっ 圧倒的に今回勝ってます。<笑>もうね、全く負けてないんですね。危なげなく勝ってるんですけども、あの、まあ、結構相手もね、なんかそんなに調子が良くなさそうな相手だったっていうのもあるのですが、まあ、でもこちらもね、そこそこのカスの星をこう、重ねてきているっていう意味では、まあ、別に調子が決してね、悪い中で来てるってわけでもなくて、まあ、いい感じに、あのー、危なげなく勝ててるのかなという、そんな感じのところなんですけども、 なんでこれね、ここまで勝ててるのかっていうと、もうほとんどですね、我々、ある一個の戦術で勝ってきてるんですね。あの、それがですね、いわゆる突撃さんにスーパーガーゴイル入れて、んでクローンする花火ってやつですね。あれでがね、もう、うちのクラメンほぼ全員使えるんじゃないかレベルに、あの、めちゃくちゃやっていて、これがもうバカたさりしてます。はい。で、今日はね、そこら辺の話をちょっとしていこうと思うんですけども、 まあ、まずは一本ですね。この突撃艦、スパカゴ、フローンってどんな戦術ってもう分かってると思いますけども、ちょっと見ていきたいと思います。こんな感じですね。えっ、ー、と、ドラゴンライダーとドラゴンを今回6対5にしてますが、この辺って結構個人差があって、僕はね、9対3とかにすることもありますね。あの、相手のヒーロー、ロイちゃんとチャクイーをドラゴンライダー処理できないんで、 まあ、それを嫌って、結構ね、ドラゴンライダーの数を減らしてるんですが、あの、増やせるなら、ね、ライダー増やした方が強いですね。あの、多分っていうふうに僕は、個人的には思います。で、えっ、ー、と、この攻め、どんな感じでいくのかっていうと、えっ、ー、と、まずは、えー、ドラゴンライダーとドラゴン面でこう出していって、で、片側をキングクイーンでカットしていくという感じですね。こんな風な感じ。で、えっ、ー、と、突撃艦にームを当てて、タンホールの手前まで届けていきます。ここですね。ここで、 手前で落としていって、そこに、えっ、ー、と、インビジ、クローン、レイジを打っていき、パガーを増やしながらレイジで攻撃力を上げて、インビジで隠してタウンホールを壊すと。 まあ、優先術ですね。で、これのいいところっていうのは、あの、タウンホール手前まで突撃艦が届けば、もうほぼ、あの、確実にタウンホールが落ちるということと、タウンホール周りをこうね、をそっと猫先持っていけちゃうので、えっと、そこにね、えっと、ドラゴンたちが足を踏み入れないわけですね。なので、今これ消えましたが、これポイズン効果、ここにこう出てましたけども、このポイズンの効果って、 まあ、タンホールのダメージが、えっと、2回、タンホール2機分そこにあるんじゃないかぐらいのダメージを与えてきちゃうんですけども、もう通常のタンホールの攻撃と、え、後から出てくるポイズンで。だけど、あの、ポイズンを全く踏まずに済むっていう点において、あの、この攻め方ってすごく、あの、の後ろから来るドラゴンたちの延命に役立つ攻め方ですね。まあ、スパク後は結構ね、このタンホールのポイズンに、あの、足を踏み入れてしまって、全部落っこっちゃうケースはよくあるんですが、まあ、落ちる前に、 一気で周辺を壊してくれるんで、後ろから来るユニットが一気一気するというところですね。はいで、これをね、あのめちゃくちゃ使いまくっているんですけども、なんでこんなにね、さるかっていうと、おそらくあの海外のクランって、ですねあんまりこの攻め方やってないんですね、みんなメジャーじゃないっていうのが1個あるのと、何がメジャーなのかっていうと、結構中華勢がですね、いわゆる中華式っていう、あのペッカスパリズを、ね、使った攻め方をあのされていることが多い あのー、ちょっと気になる方はグローバルランキングのね、プロフィーのランキングの上のプレイヤー、あのどんどんこうね検索して、えー、と遊びに行くかな、やりながら村を見てみると、大体いいそこにいるユニットってペッカとスパウィスなんですよね。なんで、陸をねわりかし警戒して、スケルトントラップなんかも陸になってるケースが結構あると思うんですが。 あのそこに対して、このね、空の攻め方っていうのがめちゃくちゃあるし、なんなら僕らのクランって、ほとんど陸攻めする人いないんですね、ほぼほぼみんな空なんですよ、せずやるのはクイヒドラゴンライダーとかいうことはやりますけども、あとはスーサイドドラゴンライダーとかですね、あるんですが、あのいわゆるそのイエティペッカー、スパビズ、この辺を使った攻め方っていうのが、今回のリーグ戦、ほとんどなかったんで、 うんまあ、そういった意味でも、援軍がねほとんどなんか出てこないケースなんかもありましたからね、あのだいぶ相手の対策に対してこちらはもう空特化になっている点が刺さってるのかなと思います。おそらくこの環境ってあのまだもう少し続くんじゃないかなと思います。割とね、あのー、中国勢かな、が主にあのー、陸編成で頑張ってくれているので、そこを警戒して の, この援軍、まあ、これは一応空ですね、の援軍出てきましたけども、まあ、こんな感じですねあの。トーンがかかってるんで、まあまあ問題なく、 これで、届いてえっ、ー、と、いう感じですね、はいでえー、とま、あここまでっていうのは、あの、もうかなり私の動画でも、あの、何度も話をしているし、いろんな方が紹介してきていると思うので、ここからもう少しですね、あの、踏み込んだ話を今日まあしながら、見ていきたいというふうに思うんですけども、えっと、まずですね、あの、この攻め方を使っていて、あの、個人的に感じるのは、あの、ヒーローをどこに歩かせるか っていうことですよね。で、えっと、今回の関氏さんのアタックで、もう個人的に、あの、良かったなって思った点は、良かったなって話を上から見せるかもしれないですけど、いいなと思った点は、ヒーローをね、ここに歩かせていったことなんですね。ここ。ここ。 あのー、しっかりとですね、ここに、ね、ヒーローが入っていったっていう点で、今回、関市さん、これ、スーパーボールブレーカー持っていってないんで、たまたま役が開けたに過ぎないんですけども、あのー、理想的にはおそらくね、この壁をあのスーパーボールブレーカーで開けてあげて、誘導しちゃうと、まあ、確実性があったのかなっていうふうに思います。で、ドラゴンたちをこの面からこう出していったんじゃないか、こういうふうに。 で最終的にこっちにこうばらけてしまうわけなんですけども、このばらけたドラゴンがここには角を3次方面に向かうんじゃなくて、内側にこうね向かおう向かおうというふうに言ってくれるっていう、こっちのルートにこう流していけるっていうのがなんか結構、まあ、よくって、キングを例えばこの辺からこう出すとした場合、ずっとこう外周を歩かせるとあんまり美味しくないんですよね。どっかで あの、外周から中にカットイン、カットインって違うな<笑>。中にインさせる、えー、っていうね、動き方をさせると、この部分っていうのをキングが壊してくれるから、まあ、仮に壊さなくてもドラゴンたちと一緒になって壊してくれるから、最終盤に余力が出るというところですね。これを意識しながら使っていくと結構いいんじゃないかなというふうに思います。 で今回、関氏さんですね、思いっきり、えー、と突撃艦を、えー、と村の中心部の真上をこう通していったんですけども、あれ結構ね、勇気いるなーって思いました。あの今やっぱり、陸環境になってきているので、トルネード ト, トラップも必ずしもそのタウンホールの裏側っていうのかな、遠く側から突撃艦が飛んでくることを想定した、えー、とトルネトの置き方っていうのは必ずしもみんなしてないと思うんですね。 あの、特にこの、海外のクランはそったと思うんですけども、日本クランと当たるとやっぱりね、戦術が偏るんですよね。その日本の YouTube とか見てる方がやっぱり多いので、そうするとそこで紹介される戦術っていうのを対策しようと思うわけじゃないですか。自然とやっぱり今空ドラゴン環境ということでそこの対策が増えちゃうので、トルネをこういうとこにこうね、置きたかるでね、こういうとこに。 で、えっと、さっき関さん、こういう感じでね、あの、持っていきました。これね、刺さるとめっちゃ強いんですよ。大体、このど真ん中のこの辺って、えっと、ホービングとか赤爆弾っていうね、あの、対空爆弾がいっぱいあるんで、無敵状態と、ーム状態の突撃艦がここの爆弾全部回収してくれるんで、後から来るもドラゴンが生き生きするんですけど、じゃなくって、やっぱりトルネがあった場合終わっちゃう。まあ、それがね、この、ね、花火の怖いところなんですけども、ミケさん、こんな感じで、えっと、この面から出していって、突撃艦を、 こう当ててきましたよね。あえて中心部を通さない突撃艦のルート作りをしていくことによって、中心部分にトルネードトラップがある場合っていうのは、それを回避することができるということですね。まぁ、あ、今回なさそうでしたけども、あった場合本当終わっちゃうので<笑>、あの<笑>、終わっちゃわないこともあるけど、まぁ、あ、ロイヤルジャンピオンはちょっと残しておいて、まあ、最後ね、あのンホール開始用に出すとかいうこともできるのですが、 あんまり、どうだろうな。ちょっとリスキーたちゃリスキーですよね。なので、えー、こっちかないしはこっちっていう風に、えー、突撃間を当てていくと、トルネここにあったのかなここにって感じですよね。今だから逆から言ったら引っかかっちゃったわけなんですけども、あの、じゃないところからこう狙っていくことによって、えー、トルネを回避するっていう。で、えっ、ー、と、まあ、に、これならは最悪ま、あ2分の1じゃないですか。2分の1の可能性で、まあ50、50% の可能性で、トルネに引っかかるどっちかだと。だから行くとすると。 でそこから先はどっちにあるのかなっていうのをこの配置を見ながらも読んでいくしかないですよね、はい、まだいいたまあこういう対照的に真ん中から見てこう対照的に作ってる配置っていうのはようにあ る, あることが多いんですけどもまあ若干この辺の作りとかから読めるかなちょっとまあその読み方に関しては今日はあまり話をしませんが読めるんであればなるべく読んでそれに突入期間がかからないようにするというところ大事ですねでこれ最後 おでんぞかね、際どいところでこう残っちゃってるんですけども、あのー、アーチャークイーンにユニコーンをつけることによって、最後アーチャークイーンがですね、体力残した状態で、あのー、短期で生き残ること結構多いんですね。で、この短期で生き残ったアーチャークイーンってめちゃくちゃ仕事をするんですよ。残り 10% ぐらいとかいう残り方だったら、だいたいこの花火ドラゴンドラゴンライダーやる場合っていうのは、えー、っと、ドラゴンが仮に全部押してもプラス1分間ぐらい時間が残るんですね。 でそこで体力が結構まだ残っていて、クロークも残っていて、後ろにユニコーンがついている状態のアージアクイーンがいたりすると、もうそれだけで残り 10% か 15% 全然止まらなくていっちゃうことって結構あるんですよね。なので、あの今回のミキタのこのアタックって結構際どそうに見えて、実はユニコーン付きのアージアクイーンが黒く残して、残して、<咳>生き残っているというところからして、まあ、割とあのまだ余力としてはちょこっと あるっていうふうに思っていいあのそんな締まり方だったんじゃないかなっていうふうに思いますギリギリでこれはまぐれだろうっていう感じではないですねはいこれでユニコーンとアーチャークイーンの黒く吐いててもう体力ギリギリですだったら結構やべえなって感じなんですけどもやっぱクローブ残ってるねアーチャークイーンがいるのはでかいですよねはい、まあ、というところでえっとですねまあえー、っともう一本見たいんですが、えっと、ここでいったんこの花火戦術のね攻め方のまとめというか はい、こんな風になってますよね。で、えっ、ー、と、タウンホールがですね、こう角っこにある方がいいです。この真ん中にある、いわゆる回廊系の配置、ここにタンホールがある場合っていうのは、この肌に基本的にはやらない方がいいと思います。あの、短期にタウンホールに、えっ、ー、と、バルーンとドラゴンライダーを積んで、レイジかけて、もうタウンホールをもう短期で落としちゃって、それを避けるようにドラゴンたちをこう回していく。そんなような、 え、攻め方をした方がおそらくいい。おそらくいいって方、絶対いいです。<笑>あの、あの、全然ね、あの、機能しないんですよ、花火って。まあ、その、機能しない理由っていうのは多分使ってみてもらえたら分かると思うんですけども、ほんと機能しないんで、えっと、こういう、えー、家族にタウンホールがある配置に対して、どういう角度から当てていくかっていうことですね。この角度は、まあでもあんまないかな。うん、この角度で当 て, 当てようと思うと、ドラゴンこう出さなきゃなんないんで、ちょっとそれは、あの、難しさがありますよね。こうかないしはこうですね。 なんだけども、突撃艦をこう当てるか、こう当てるか、どう当てるかですね、こういうふうにね。これとこれはダメですね、基本的に。あの、真ん中に取り根がった場合、すっちゃうんで、こういう当て方あんましたくないですね。なんで、残った当て方はこうか、こう。まあ、そうするために、ドラゴンの面をこう取るか、まあ、こう取るかという感じですね。なるべくこあの広く取った方が、ドラゴンって安定します。あんま狭く出しちゃうとね、結構安定しないかなっていう印象が個人的にはありますね。で、 えー、と今回、三毛猫さん、えー、このルートを選んでいきましたけども、エアスイーパーの、ね、角度とか見て、大体 の, の, のトルネの位置を予測するっていうのはありですよね。なんかこれだとこの辺にあるんじゃねみたいな感じが、うん、しますけどね。どうかないや、微妙か、そうでもないか。<笑>うん、トルネの位置を見るときて、エアスイッパーの方向を見るのか、 ないしは主力な公園がどこにあるかですね。これ、透析機がこっち側にあるじゃないですか。こっちにはインフェルノがあるんですけども、透石とロイちゃんがここにいるっていう時点で、ここ結構ですね、重要なポイントなんですね。なので、ここでトルネに捕まらせたいってことを考えると、ここ、序盤に入ろうと思うと、トルネで固めておきたいポイントかもしれない。あったらこっちから行こうこですね。あえて相手の、そのトルネを置きそうな場所の裏を書くことをしていくことによって、まあ、さっき言った 50% の、 えっ、ー、と、トルネの引き率、効果効果。まあ、あんなにあった場合はもう 0% ですけどね。このどっちかにあるっていう、どっちかにあるよっていう過程でいった場合に、えっと、二択をなるべく、えー、ない方から攻めるために、こう、えっ、ー、と、選択するためのヒント。まあ、やっぱり配信にどこに何が置いてあるのか、相手の主力となる防衛ゾーンはどこなのかってところをしっかりと見定めていくことが、まあ、ポイントになってくるのかなというふうに思います。 でですね1本ね、ねリブさんに申し訳ないんだけど、これちょっと使わせてもらおうかなとい う, ふうに思っています。トルネにかかっちゃうっていうのはもちろんダメなんですけども、トルネにかからなくてもこういうね、多分ミスされてることが結構多いと思うんで、ここマジで気をつけておいてほしいんですけども、あのドラゴンの戦術をする場合、アンホールが遠くにあって突撃艦をこう当てていかなきゃいけないことって結構あると思うんですね。リブさんは インドラドラゴンライダーの、えー、と突撃艦でタウンォール破壊という選択をしているわけなんですけどもここまですごくいいんですねいい感じで面でインドラドラゴンライダーが出ていてで突撃艦がここから入ってきます、まあ、若干えっ、ー、とグランドウォーデンをね奥に進ませから突撃艦を放っているんですがこれねわかりますかねこれここでかけるべきなんですよここでグランドウォーデンのサークルを出る瞬間に トームをかけるべきなんですけども、リブさん、ここで書いちゃったんですね、ここで。そうっと、この部分の距離のトーム効果範囲、時間が無駄になっちゃうんですね。で、これね、手前でかいちゃったらどうなるかっていうと、こうなるんですね、これ。あの、ホーミングとか、相手の、えっ、ー、と、スパーカーゴとかがこう来た場合、無敵状態でそれを引き連れながら進んじゃうんで、溶けた瞬間落っこちるんですよ。で、タウンホールまでこれ、ドラゴン、ドラゴンライダー、これバルーンかな、バルーン9体か。こいつが届かなくて、 極端が残っちゃうんでですねで残ったら、マジで悲惨な目に遭います。これはね、まあもう言わずもならですよね、これ。あの秒間300か確か、400じゃないね、300だよね、のえダメージを与えてくる、しかも複数攻撃ですよ、4体、ね、同時に。つまり、毎秒1200っすよ。この超高火力防衛が延々と後ろから来るドラゴンたちを焼いていっちゃうわけなんですね。 もう一刻も早くやってけたいんだけども、こロイヤルチャンピオンをね、これ、届くもんだと思って、多分中央にやっちゃったんですね、これ。なんで、もうロイでリガバリーもできなかったから、もう完全にタウンホールがもう仕事しまくっちゃって、こいつにね、すべてのユニットが丸々やられちゃったっていうね、うん、ことになりました。これはね、まぁ、あ、ディブさん本人も悔しかったと思うけども、トームをかけるタイミングっていうのは、マジでちょっと意識していかないと、非常に危ないですね。もう一回だけ見ていきますね。 とのかけるタイミングえっと、そこだけ注目してみてもらいいと思います。ユニット出して、はい、ここですね。で、えグランドウォーデンが前進して奥に入ったタイミングで、ここでトムかけてるんですよ、ここで。これは早いですよね。あのまだ全然あの先、トースキーの、えっと、ところまでエナジーサークルっていうのは、このサークルの範囲が及んでるんで、この部分まで待ってからが か, かけるべきだった。ここじゃなくって、 ここですね。ここでかけるべきだった。今のところでかけていくことによって、あと本当、もう数マスこのマスこの本当に6マス分ぐらいですけども、そこに届くか届かないかが変わってきたんですね。それで星、もしかしたら三だったかもしれないです。それが星一になってしまう。結構際どいポイントではあるんですけども、かければいいんじゃなくて、本当にタンホールが遠くにね、こうある配置の裏から、 突撃感を当てる場合には、タウンフォール13のグランドウォーデンのエターナルトーム時間をもってしても、ギリギリでちゃんとかけていかないと、やっぱ届かないというところですね。まあ、安いじゃないわ。安いとか、あのトルネを食らっちゃったら、もう当然、アウチなんですけども<笑>あの、ね、アウチなんですけど、そうでなくても届かないので、ここに関してはね、しっかりとケアをしながら、えー、と攻めるような、ね、癖をつけていってもらうとなおかつ安定するかなと。 いうふうに思います、これですね、惜しかったですね。はい、というとこと で, で、すね本日はねここのですねチ、ね、ャンピオンリーグに、えー、と関西クラクラクラブの、ね、クラン対戦リーグの、ね、結果を見てもらいながら、まあ、そこで我々が多用している戦術に関してお話をさせていただきました。まあ、こんな感じですね、はいいだたい平均35、6ぐらいまあ、取れてるのかなーっていうところで。うん あのーまあ、これぐらいの結果っていうのをチャンプにでもに叩き出せる、えー、主力戦術になるので、まあ、日本クランとやる場合は結構ね対策されてるってさっきも言ったけどあの危険が伴うんですが。 あの国外のクランとやる場合には、マジで対策されてなくて使えるので、あのクラン対戦リーグガチで頑張るぞとか、チャンプ一目指すぞっていう方はねえ、ぜひ来月のリーグで試してみてもらえたらなというふうに思います。めちゃくちゃ便利なのでね、しかも簡単に割とえっ、ー、と習得できるんでおすすめです。試してみてもらったら幸いです。はい、というところ で, です、ね、本日の動画を終わりにしたいというふうに思いますが、